でも私が聞いたら祖父はすごい喜んで話してくれてでも結構辛そううにというよりは楽しげに話ししていたその楽しげっていうのはたくさん人を殺したよとかそういう楽しさではなくて彼がそもそも海軍用カレンに志願した人物だったんだけどすでに彼が志願した時には日本には燃料がもうないし武器も製造する力もないし。 まるところ彼が特攻隊として空を飛ぶことがなかったからなんだけどもだから彼が話してくれたのは上官に恵まれてたっていう話とか彼は鹿児島上海あと高知での任務3カ所ついてたんだけどもう上海に行った時には最後の練習機白菊だったかな白菊っていう飛行機が P29 に移されて。 ついい自分は飛ぶ機会をを失いとういうようなシーンを話してくれました一方で彼はヨカレンの先輩をその特攻で多く失っていてでまたその太平洋の監視業務では三里東で海天として同世代の人たちが人間の弾丸として海の彼方に飛び立つのを見ていたわけで。 なんかそういう悲劇的なものとなんかそ日常的なものとの隣り合わせの日々を語ってくれましたで私が聞くまで彼は口をそざしていたんだけど聞いてくれた聞いた私が聞いたことに関してはすごく喜んでくれてそういう意味で楽しげに話していましたで私は何でよかれんに志願したのかという質問をまずして。 まずというか、まあ